まっすぐ狙います<笑><笑>いいと思います、はい、いうわ、打ち上げちゃったけど、まっすぐですうんい い, い, い, いいよいいよ、はい、いいよ打ち上げたな確かに初今日初です はい、170ヤードでちょっと刻みます。はい。キリクルテで。うん、オッケー。オッケー。いけいけいけいけい。い、OK、け。おコースなり。いい感じいい感じ。ナイスカーブ。あ、ありがとうごいナイスカーブ。ナイスカーブ。いいですよ。<笑>やった。よかったよかった。めちゃめちゃいい感じ。で真ん中ですよ。すごい。い。やった。フェアウェイすごい細いのに、ね。本当に。すごい。 このまで六十ヤードで真ん中なのでピンがちょっと56度で手前、はい、グリーンをちょっと手前に落とすようなイメージです上、はい、叩いちゃったそしてここでは少ないバンカーに入った説はありますかいやだい あまあ、ちょっと行かれる分かんないか、ね、あれが大きいと入っちゃってるかもしれないけどまあでも行ってみましょうはいとにかくオーバーにならずにグリーンに乗せることを考えてをすエリアですそうですねはいうまいやばいかうんで も, でもなんか最悪はましたそ う, そ う, そうそうそうそう。 ああのあれでしょ、ステキーキうにはなんなかったってやってしょれですし 気, <笑>気に入ってる気に入ってるウ<笑>ィーンの周りなんでもうちょっとこれははいあーすごいなこれがうんもうちょっと考えれないですとにかく寄せるしかうん ああいうの。うん、ナイスです。オッケーです。フォーオンスリーパッド？はい。うん。7いやなんか途中良かったんですけどね。そういうのがやっぱり。そうそう。奇跡よ奇跡のまま終われないですね。今日は。 今8番ホールでちょっとお腹が空いてきました僕は本当にお腹減ってお腹腹減減っっててりましたね回るあっ<笑><笑>あ、た, のちゃちゃた<笑>あーそうかり<笑>ゃ減るわねで 動いてるから逆に夏のゴルフとかだと変にこうた、当てないように食べるじゃないですか朝から一生懸命詰め込むんだああ、確かにうんうんそうするとなんかもうひっちゃかめっちゃかです体がなるほど初めてのゴルフ場で玉川カントリークラブさんがはい。ちょっとなんかお昼なんだろうとか楽しみにならないですかす初めてのとこだとなりますそうそうそうカレーはあるよねあーカレーはあんぱいで<笑>そうカレーはあるけどそう<笑>食べたい早く パフォーで二百三、八十三宿です、うん。ちょっと買うんだと思う。うん、行くだけ行ってほしい。そうですね。お、でも頑張ってる。頑張ってますね。あ、す、耐えろ。耐えてない。<笑>私なんかどこに。行ったか分かんない。どうしよう。うーん。<笑> 結構ハーーードだかららえっ、ー、っと、とボールちょっとずらしてワンペでででやります3打目ですす目ははいい、キッチンのにします。 ちょっと軽いか、うん。全然軽いか、はい。刻んじゃった。すごいんだ<ス>、うん<ス>うん<ス>。あー全然伸びた。感覚がもう。全、ま、く分かんなくなっちゃった。 オッケーです。百十二ヤード、八番使います。はい。はい。お。いいんじゃないでしょうか。うわ、いけますか。 綺<笑>麗だったのにな、残念。高なカレですね。今まで四十二ドです<音声>。よかった登ったとりあえず。うん。降りました。 うーん、もう一回。もう一回。ナイスです。はい、ナイスです。よし。はい、はい、前半お疲れ様でした。最後ゴーダーですねです。はい、じゃあこの後ご飯食べて後半も頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、お願いします。お願いします。